日常飲むの食うたびようこそさて本日のご家族味こちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらファミリーマートコレクションの米菓子6種類を食べたいと思います以前はおせんべい中心でした今回はそれ以外を中心に選んで ま, すでまずこれは国産米粉のかサクッとピーナッツ揚げ濃厚なエビの風味ふわっと揚げ一口えかぶき揚げちゃ、うんと覚えとけば楽しいですよねこだわりの揚げ餅 濃厚なエビなしのひねりあいねサクサクおいしいあられうま塩味ですねんーどうんどれも美味しそうですねカリカリしてそうですでも当然このまま食べづらいのでよろしくお願いしますはい全部は入りきりませんでしたのでこういうふうに出してみましたまずはこのふわっと揚げから食べたいと思いますふわっとって雰囲気はないんですけど本当にふわっとしてるのかなでは どのお米菓子もパサクサクしていてパリパリのおせんべいとはまた違った美味しさがあるなうんお醤油や塩もしっかり効いていて美味しいあとはエビもしっかりあるねしっかりばっかりきってるな最初に食べたあのふわっと揚げは本当にふわっと軽い食感でサクサクと食べ進めることができましたこの中では比較的カロリーが低いのも良かったですねでエビの香りはしっかり感じられて美味しかったですでこちらの エビのしねり揚げこちらはちとカリカリとした食感でこちらもエビの風味が強かったですねエビせが好きな方にはおすすめですこちらはちょっと食べ応えを感じ る, る方向けですねであとのこのこだわりの揚げもち他に比べるとちょっとサクッとしている感じで硬さはあまりなかったですねなので硬いのはちょっとという方にはおすすめですサクッとあっさりいただくことができて美味しかったです こちらのうま塩あられ、ね、これも結構カリカリとしていてなおかつ塩気が効いていますのでおしょっぱいお菓子が好きな方にはおすすめです ね, このねそしてこのピーナッツ揚げこちらなんか食べてる場所によってピーナッツの味がしなかったりしたりとちょっとムラがあるのですがピーナッツの味がする時ブーフラッシュに当たった時は香ばしさをしっかりと感じることができて美味しかったです ももっっといいなって感じたいっていう部分もあるんですけど、ね、でこのこちらの一口かぶき揚げこちらは噛んだ瞬間に醤油の香ばしさがふわっと広がってきてカリッとした食感のあるお菓子とともに感じることができました食感も固めでしっかりと噛み応えがあり美味しくいただくことができてお醤油の味を お, お, お菓子に求める方にはぜひおすすめしたいです 自分も今回の中でこれが一番美味しかったのでこれをこちらの点数とさせていただきますうんカリカリカリで美味しかったなこれぞ米菓子っていう感じといういい味でしたねそれでは冬バラの人形飾り屋この春ほどうん春に何か飾りたいのでしょうか ご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演武終演お楽しみいただけましたか、もしそうでスのチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いしますではまた次回の全国でお会いしましょう